本当にえい は, はい皆さんここの曲をメンバー一同愛ししてきました、えー、このようなよそばコンテストで、えー、踊るのは、えー、ここがこのステージの最後で踊り納めとなります。 メンバー心一つに悔いなく全力で踊りきりたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい See? <sighs> 最初よしいしょ。連